では、NC4 にします。NC4 もですね、えー、係数ループによる繰り返しの、まあ、例 ー, ーですね。で、えー、まず最初は2の N 乗です。2の N 乗というのは、二、えー、1を N 回2倍ずつにすればいいですから、えー、リザルトを1にしておいて、N 回 Do、リザルトイコールリザルトる2これで2倍2倍にするのを N 回やと。階乗はどうでしょうね。 会場はですね、1から始めて、例えば、1×2×3×4×5 ですね。で、5点タイムズだと、例えば、5点タイムズを使うと、この繰り返しのカットというのは、0と1と2と3と4ですね、この do は。 この i に01234が入ってしまうので、12345をかけようと思ったら、この i に1を足す必要があるんだよね。そのために、えー、n.time do i リ e ル u イコールリ a ル r かける i 足す1エ n ドになっています。まあ、そのような工夫が必要になることもあるということです。 さて、ここで、えー、プラスアルファの内容なんですけども、実は n 点対 p の代わりに n 点ステップという別のメソッドがあります。で、ステップというのはね、えー、n から始めて n までいくつ増やすというのをやることができます。えー、ちょっと見てみましょう。例えば、1点ステップ5こうすると、1から始めて5までいくつ増やす。 1,2,3,4,5 ですね。じゃあ、例えば、1から始めて5まで2ずつ増やすだと、今度は 1,3,5 になりますこういうふうに、いくつからいくつまでいくつ刻みというのを一遍で言えるのがえ、ステップというえメソッドを使った繰り返しですで。これを使えばですね、1から始められますから、えぇ、ー、測定器というのは、だと1をしておいて、1から n まで1個ずつ増えながら、えこの、 ステップ1を数落すると1ずつになりますので、ね、1ずつ増やしながら、リザルトに、これまのリザルトかける i を入れていくとい。だから、だから5の回を120と計算できます。次は、コンビネーションですね。コンビネーションはですね、例えば、 5C3 だったらば、えー、5×4×3÷3×2×1、ね。だから分子と分母それぞれこういうふうになるんですけども、こっちからあるとですね、えー、分数になってる、ね。こっちからあると、1に3をかけて1で割って、4をかけて2で割ってというふうにすると必ず割り切れますから、だってここもどっか途中まででもコンビネーション、組み合わせるかという数値になるわけ だから、こちらからやるのが、ええー、いいやり方だと思います。そこで、ええー、今になるのは、リダルトを一応しておいて、1 s テッ p r do。だから、この、123っていうのは、この r ね。じゃあ、分母はこちらでいって言って、分子は、ええー、5だったら、5-r 足す1。一般に、n-r i に n か r を足したものにすると、5と3の差は2ですから、この3よりも2ずつ大きい値にしておけば、この分分になる、分子になる。算でやってみましょう。5c3 までよ、こういうふうに計算できるわけです。 n 習4では、テイラー級数でサインとコサインを計算する。これは非常に面倒くさいよね。ね、えー。まあ、一応答えるのを言ってますけれども、この計算の時にマイナスとプラスが交互に出てきます。これはどうやってるかというと、サイン、符号っていう変数を用意しておいて、ループの中で1回ごとにマイナス、プラス、マイナス、プラスというふうに取り替えることによって、これを作っています。 また、えー、1の階乗2の最乗というのは、これは、これはファクトという変数で、次々に階乗の値を作り出すことでできます。で、x の1乗、0乗、4乗、3乗というのは、ここで作っています。で、これを組み合わせると、えー、例えば、 π は180度ですから、その3であると60度を10刻みでやってみます。そうすると、えー、確かに、えー、サイン、コサイン、60度のコサインは 0.5 ですから、まあ、正しく計算できていいようですね。ところでね、えー、この誤差はどこから来てるかというと、今、10項目計算すると言いましたよね。 ただこの9数をいくつまでかやって、そこから先はもう小さすぎるから、ね、計算しないとすると、そこがうっくり誤差。この9数で禁似するものをうっきりときの誤差は、まあ、うっくり誤差。勝手を増えないというふうに言って、1回目でやった3種類の誤差に比べて、4種類目の誤差がこわれたということになっています。 ではですね、えー、ー今あ、例えば π だとかね、π、えー、の値だとマイナス1です。ただ、さっきに比べて誤差が増えてきてますね。じゃあ、例えば π、えー、じゃなくて 2π。180。180だと、えー 0と1になるはずなんですけれども、だいぶ誤差がグラ く, くなって、誤差が多くなった。じゃあ、この10を20ぐらいにすると、だいぶよくなりましたけども、今度は 3π 四 4π。やっぱりすぐ誤差が多くなって。じゃあこっちの方とか、マイナス2とか、マイナス、まあ、小さい。 えー、0.10 のマイナス5乗5桁ぐらいの、えー、それですかな、ね。ね。で、これはですね、この級数を見ると、この級数の収束が遅いので、えー、少したくさん計算してもすぐ誤算を負うと。プラスマイナスで交代してるので、えー、非常に桁落ちが起きやすいというですよね。そういうわけで、この級数の数を多くして、サインとコサインの X が大きいものを計算すると。まあいい方法ではないわけです。 もちろん、サインやコサイン、周期関数ですから、いくつの値がなるべく小さい値です例えば、えー、0から90のま の, の値が計算できれば、あとはこれを元に計算するわけですから、この範囲だけで計算するというふうに、使い方を限定する方が良、まあ、いというふうに言えるでしょう。